超えただけでミシミシ言うし、なんかハンドル重いし大丈夫かよこれというわけで名前に S を冠するベンツの加速音をどうぞアースカーというカーシェアサービスで焼けに押されているベンツの SLK クラスそうです赤いオープンカーのベンツの S です R172 型というらしいですね SLK200 とリアに書いてありますが、エンジンは直4ターボみたいです。この年代のベンツって、言っちゃ悪いけど内装がプラスチッキーで、コストダウン感じますよね。これはウインカーレバーで、先端を回すとワイパー。押し込み続けるとウォッシャー液、上のスティックはクルーズコントロールです。なんか適当に扱うと折れそうですが、質感がプリウスにも劣っている感じですが、まあ昔の話だし。かなり古い感じだからな、無くなる前に乗れてよかったぜ。スイッチの感触にも、 レクサスにはある高級感が、このベンツにはねえな。新しい世代は逆に、内装に妥協が見つけられないレベルだ。分けて考えた方がいい。年代は古めなのに、電動パーキングブレーキ装備ですよ。電子デバイスを初期から導入する、ベンツらしさがありますな。屋根は開けませんでしたが、ここにコントロールがある、電動開閉ですな。シフトノブが邪魔ですが、ここを開けるとシガーソケットがあるようで、この世代では定番の、実は差し込んで回さないといけないキーです。 この ETC ユニットはわめくことしかできないのかというわけで指導したのですがうーんレクサスの UX や NX は指導だけで明確に精度の良さが出てたけどこのベンツにはそういうのないですね まあ整備状態不明だし古いし、あんまり攻めないようにしましょうか。地味に隣が LC500 だし、近くの川が氾濫したら確定で死ぬ。半地下のところに止められている。しかも、リすがいるせいで、素直に左に出ていけない。なんでこう、東京の駐車場って、不親切なところばっかりなんだ。下町を歩いていると、どうやって止めたんだ って思う場面ばかりだぜ。あんまりトルクないっすね。かなり踏まないと登ってくれない。というか、屋根の接合部のところから、今の段差を超えた時、ミシっていう音が出たぞ。バックビューモニターは画面小さいし画質荒いし、なんというか、この答えやべえな。今にも壊れそうな感じがする。 個人的に使いたくないヤバいという言葉をあえて用いたのはボディの接合感や内装の古さパワートレインの動作などの様々な要素が合わさった上で何とも言えぬ不安感が生み出されているのを感じてしまったからだぜなんかハンドルが重いんですけどこういう味付けっていう感じの重さじゃねえなパワステの動作が悪くなってる感じ間違いなく新車時からの大きな性能劣化が起こっているどうしたこの動き今左後輪がある位置に ちょうどかなり高い円積があるんですよ。超えようと頑張ってます。幸いにも車体がコンパクトなのと、小回りもかなり効いてくれたので、取り回しは良好でしたね。まあなんというか、今回の動画を、SLK クラスの評論とするには、あまりにも車両状態にコクがある。どちらかというと、いかにもヤバそうなカーシェアベンツに乗ってみた。そんなノリで見ていただきたいです。なんというか、名前に S が入ってるけど、C クラスベースの、 ツーシーターのライトウェイトオープンカーなんですね。SL クラスが上位らしいな。この年代のベンツのラインナップ、投稿主はよくわかってないぜ。ウインカーはここか。なんというか、バチッという、破裂音が出るんですよね。イメージに反して視認性は良好で、車体サイズと相まって、狭い東京でも。 比較的のりやすいですね。最小旋回半径は 4.8m 1845mm 4150mm 横幅の前後にこの小ささ、東京で乗るには最高ですね。仲間の中古のオープンカー、あの子は髪なびかせた。個人的には USA のあの歌詞、BMW の3シリーズかぶり俺じゃないかなと思うんです。いや、ベンツじゃないのかよ。というわけで深夜の東京を流してますが、暗闇の中だと、内装にはベンツ感が出ますね。 別に感動するほど高級ってわけじゃないけど、かっちり感という言葉が似合う。後で細かくレポートするけど、段差を超えた時のボディの剛性感や、ステアリングフィールも古くなっているとはいえ、高級車として作られているのはわかります。うーん、もっさりしたエンジンだよな。あとトランスミッションもダメ。だるだるすぎる。踏んでも踏んでも加速していかないんですよ。1.8 リッター直4ターボの、車重約 1.4 トンだそうですが、 高回転型ななのかなんというか音がうるさいだけの車外マフラーつけてトルクダウンしてる自称車好きがいじった車みたいな加速感諸元表を見ていると1800回転から4600回転において最大トルクの270ニュートンメーターが出るらしいけどそんなトルクどこにあるの 最大184馬力というのは、まあそんなもんかって感じ。トランスミッションは7速 AT らしいが、これがまたダルいんだよな。エンジンがトルクないくせに、踏んでもキックダウンが全然入ってこないし、明らかにパワーをロスってる。トルクコンバーターのところ、あそこで体感30パーくらいは、パワーが失われてる印象を受けるよな。大抵の AT のトルクコンバーターって、走り出した後は、 直結させるそうじゃないですかでもこのベンツの加速フィールとしては常時オイルを介してエンジンの動力がタイヤに伝えられてる感じなんだよなぁ注意点としてこのベンツは最下位グレードであることだ 1.8 の直4ターボと2リッターの直4ターボと 3.5 リッターの V6 自然吸気がラインナップされているようです 3.5 リッター級が用意されてる車種の小排気量グレードって 基本的に加速力がお粗末になりがちだその上には 5.5 リッター V8 で422馬力ある AMG モデルもありますから加速力についてはあくまでこの個体に限った話だと言えますこのくらいの年式と距離のベンツカーセンサーで見てると安いんだよな 100万円以下で買えてしまうメカ的な話はスカさんガレージというチャンネルで紹介されているので私は主に走行フィールについて買うのはやめとけという話をしていきますそもそもねこんなの買っても見栄になるどころか軽自動車以下の安物で見栄を張ろうとしてるみっともない人として見られるんよ新透明の追い越し車線で車間距離詰めてそうそれに移動手段としても信頼性がないし経済的でもないし YouTuber が遊びで買う これ以外の用途を私は見出せませんそもそもこの古さの外車を本体の安さで買ってる時点ででかい故障あっても直すかねないやろなおこの発言はブーメラン自楽だぜこのチャンネルの市場シリーズにおいてあんまり褒めるような発言をされない車種は基本的に私にとって微妙な車です実はこのカメラ視界の中央を思いっきり塞ぐ位置にあったので横移動しました これから首都高乗るんだ。安全には帰られん。たまにコメント欄で聞かれるのですが、GoPro をクリップマウントに取り付け、サンバイ倍ーに挟んで、吊り下げて撮ってます。高画角すぎて内装が歪んだり、サンバイ倍ーの位置が微妙で、運転の邪魔になったり、内装映らなかったり、でもゆっくり実況で行くなら、9盤で窓に貼り付けるよりは、バランスがいいと思っております。早い段階で首都高に乗り込みますぞ。 ステアフィールとエンジンと乗り心地は上で話しましょうね。ふむ、ウィンカースティックがパッシングに使えるのはどのメーカーも一緒かというかマジで登らねえな。悲惨なレベルのトルク不足だ。あからさまなコストダウンというか、ベンツという名前を安売りしてる感。もっと高性能なエンジン乗せとけよ。こういう弱点って多分現行型になると完全に消えていると思います。こんなに古い世代でベンツそのものの評価とはしたくないっすね。 あくまで目の前の個体の話をしていきたいところうーん、合流加速に不安感がある頑張ってくれよ安全のために加速力は必要なんだあらら、撮影中の私意外に踏みませんでしたね来てないのが見えてたのかな中程度の加速をしてももっさり感は消えていないな見てこのナビの画質 ドン空軍の MV みたい。早い段階から電子装備を充実させるという、ベンツや b m w たちの取り組みが感じられて、これはこれで面白いな。ちょっと不便だが。 ここでジャンクションのカーブが来るので、パドルでシフトダウンをするのですが、絶望的に反応が遅いのよ。いつもなら攻め込んでるところだが、ダーラダラ走ってるあたり、あんまり乗り物を信頼していない証拠だ。未来に乗った時なんか、乗り込んで数百メートルで、タイヤ鳴らすところまで行けたのにね。というわけで今のうちに、ステアフィールについてですが、結構いい感じです。回し始めの領域には、いい意味でだるさがあるので、ゆったり快適に流すことができます。 でも攻め込んでいくと、ロールの収束はあまり感じないけど、切ったら切った分だけ、ぐいぐいと曲がります。初期のゆったりさと、高深い木でのダイレクト感。この相反するであろう2つの要素を、両立させているステアフィールだ。快適にゆったり走れるし、攻め込んだら楽しいし、いいっすね。ただエンジントルクと、トルコンのロスと、絶望的なパドルシフトの変速ラグ。攻めようという感じにはならないです。 オープンカーとしてゆったり流すのが似合うでもまあ高性能車間はほぼないよなあの外観だからもっとスポーティーなイメージあったのに車間あるしちょっと踏んでみましょうーーうーんノンターボの86とあんまり加速感が変わらんなんならこっちの方が遅いベンツだから高性能で加速も早い 必ずしもそういうわけではないのか廉価を置きすぎるとブランド全体のイメージが下がるんだなよくわかるぜそしてまさかのこのトラックを追い越さないもうねだらだら走っているというのがこの個体の全てなんですよね2011年から2016年まで新車が売られていたようだ GTR の初期型が2007年スタートと考えると新車発売時の評価としてもやっぱり劣ってませんなんというかこれかウクライナ ら, いなら 普通に松田さんのロードスター買えばいいやんさて乗り心地についてだがこのクラスの高級車としてはまあありがちな足だな高速域での安定性のために少し硬めでゴツゴツしがちダンパーをそこそこ大きくストロークさせているのとそこまで硬い入力はないことクッション性がそこそこあるシートここら辺を踏まえると全体的に快適にゆったり流すコンフォートを意識したセッティングになっているようですトラックに追いついても追い越し車線には映らない こういう運転が似合うセットアップだな。スピードよりは風を感じたい。そういうユーザー向けのベンツ、言い忘れてましたが、この車、エンジンの吸気音がむちゃくちゃ大きいです。エンジン音よりも。 空気の音がしてくる何が悪いんだかハンドル初期の重さとだるさのせいかどうも攻め込んでいこうという気にならないんです大衆向けセグメントのベンツって全体的になんというか運転してて面白さはないというか正直トヨタ車の方がまだ人間との一体感ありますよ投稿主はベンツに興味ないんだがさすがに微妙な車が続くと AMG も試してみたくなるよなそれもパラメータをスポーツに振ってるような AMGGT がいいですね レンタカーががあるるののかか出せせ値段なのか知りませんがこうなったら3億円くらい誰かに出資してもらって車屋を回転するしかないかもな個人的に気になる車を買ってきては横流しするだけの車屋私の15年後くらいの理想の姿なのかもしれないとりあえずお金を稼がないといかんなというわけで高速道路を降りてきたのですが道がわかりません 基本的に透明高速から近い渋谷エリアをメインに活動していたので池袋に来るのは初めてだカーナビの設定とサムネ写真の撮影のためちょっと路肩に停車しますわナビシステムは古すぎて使い物にならないゴミだと思っていたが意外に機能してくれる 嬉しいごさんだ。パーキングブレーキ、D レンジでアクセル踏んでも解除されないっすね。おっと、ハザード中にウインカーを操作すると、ウインカーが優先される仕様なのね。そしてずっとガラスが汚れていましたが、ここで私、ウインカースティックをしっかり押し込むことで、ウォッシャー液が出てくれることを確認。カーシェアだと完全に空になっていることも多いからな、入っているのはありがたいぜ。カーナビ表示も、ナビ内の液晶も、古い割にはちゃんと機能してくれるというか、 使いやすささえ感じます。なんだここ、封鎖されてるのか。東京の細い路地にはトラウマがあるので、仕方ない。ここは U ターンしましょうか。4メートル台の最小旋回半径は、小回り性能としては、かなり優秀な部類に入る。大型車になると、5.7 メートルとか普通に行きますからね。2車線幅の大通りで。 切り返しなしで、右折 U ターンができるのは強い。大型化を高級感と勘違いしてる、最近の高級車たちには、原点回帰してほしいですな。どうだろうな、フェラーリに代表される、増大するスピードレンジに対応した、車体サイズの拡幅、こういう要素があると考えると、やっぱり難しいと思うが。さてと、窮屈なステーションからスタートすると、いつもそうなんだけど、返すときがだるいという格痛なのね。 車体が小さくて助かりましたよ。狭いところに入っていくから、運が悪いとつむし、そういえば書き忘れていましたが、ステアリングのレザーの触り心地、なかなかいいですよ。握り込むともっちり沈み込む感じや、表面のすべすべ、しっとりさ、BMW と同じくらい感触がいいですね。乗り心地は、実は BMW の方がいいんだけど、ここで私、最大の過ちを犯します。右じゃなくて直進だった。 悲しくなるからいちいち映さないけど、かなり面倒な思いをしながら、大回りしてきました。マジで東京って狭いよな。人がこのボロさなのかよと、来るたびに思わされる。むしろ、戦後の焼け野原だった時代から、人であり続けたから、この形を変えることなく続いてるんでしょうな。さて、車庫入れについてですが、やってみるしかないんだよね。この路地、ベンツ多くね。あんなにでかい SUV、どうやって止めてるんでしょうかね。 入り口からバックで下がってるのかなちなみにリバースギアに入れてから、バックビューモニターが起動してくるまで、少しだけタイムラグがあります。コンマ数秒かもしれないけど、それがちょっとストレスになるのよ。そしてこの勾配さ、車で降りていくと、見た目以上にきついのよ。このエンジントルクだからな、かなり踏み込まないと、切り返しで登るのは辛いだろう。踏んでも踏んでも全然上がらないから、一歩間違えたら G クラスに突っ込みそうなくらいの、アクセル回動要求される。正直、 クリーピングだけでもモータートルクでかなり登ってくれる。プリウスの方が注射ははるかに楽ですね。なんとかラインを合わせたぜ。これがまた苦しいんだけど。というわけで、この年代のベンツを買うか悩んでる人、確定で公開すると思います。ただサクッと借りて乗る分には、面白い経験でしたね。次はどうしようか、アウディの TT かな。はいでは、ご視聴ありがとうございました。